色画用紙で超簡単にカエルを作ることができます。色画用紙を図のように直角二等辺三角形に切ります。赤枠が1匹分です。1枚を半分に折ったら真ん中のところから斜めに折り上げチューリップのような形にします。これが前足になります。そこにもう1枚を重ね、両端を下に向かって折り下げます。これが 後ろ足になります裏返して重ねるとカエルの形になるので真ん中に糊をつけて貼り合わせます白い丸シールで作った目玉を貼り鼻と背中の筋を描けば出来上がりです丸シールの大きさはカエルに合ったものをお選びください目の描き方でカエルの表情が変わります 画鋲で止めるときにはめくって目立たないところに刺しましょう紫陽花などと組み合わせると6月らしい壁面飾りになります